佐藤健、福士蒼太、竹内涼誠、小田切城、関素 A2。好きな仮面ライダー出身俳優、Z 世代が選ぶトップ10発表。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。シニージーが、Z 世代が選ぶ、好きな仮面ライダー出身俳優、トップ10を発表。 果たして1位に選ばれた俳優は、キーボードアプリシニージーが好きな仮面ライダー出身俳優に関する調査を行い、その結果をランキング形式で発表しました。調査は2022年9月26日から10月5日にアプリユーザー中、ケラ24歳の男女314人を対象に集計したものです。 1971年に放送を開始した人気特撮ドラマ、仮面ライダーシリーズは生誕50周年を迎えました。今や若手俳優の登竜門と呼ばれ、同シリーズ作に出演後、様々なドラマや映画などで輝かしい活躍をしています。3位は、仮面ライダーフォーゼで仮面ライダーメテオ、日た日田流れ星を演じた吉澤明さんでした。 NHK 大河ドラマ、青天を章、つ、け、連続ドラマ、ピク ー, ショーに集中治療室、フジテレビ系、で主演を務めたのも、記憶に新しいところ。あの三白眼が大好き。演技も上手だし面白い部分があるって最強。かっこいい人が仮面ライダーとかやばい。あんな綺麗な顔の男の人見たことないといった声が寄せられました。2位は、 仮面ライダー伝ンで仮面ライダー伝ン野上の神良太郎を演じた佐藤健さんでした。仮面ライダーシリーズに出演後様々なドラマや映画で主演を経験。放送中の連続ドラマ、100万回言えばよかった TBSK 毎週金曜午後10時にも出演しています。 どの角度も、イケメン性格が違うキャラをそれぞれ演じ分けていたのがすごかっためっちゃ可愛い佐藤健が見られるといった感想が挙げられました。1位は、仮面ライダー W で主人公の一人フィリップを演じた姿正規さんでした。人気ドラマ、3年 A 組、今から皆さんは人質です。日本テレビ系。 で、主演を務めたほか、続編映画の公開が控える連続ドラマ、ミステリーという物、中、で、フジテレビ系、などの主演を務めました。人気漫画を実写化した作品や、癖のある難しい役まで幅広く演じるカメレオン俳優としても知られています。歌も俳優も上手い。 無気力っぽい感じ大好き学校でも話題に出る仮面ライダー俳優をされていた頃からビジュアルも演技も素晴らしいなと思ってます。といった声が集まりました。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。